社会データ構造化センター長の前田ですあの。今日はそのセンターの活動を報告させていただきます。あのホームページはこちらにございますので、あの詳しくはそちらをご覧いただきたいと思います。あのホームページ開設中で2月にはまたちょっとあの様子が変わったものになる予定でございますけれども、えっとこちらにおよその、えー、活動データなどが、えー、集約されております。あのセンターですけれども、あの 私のセンターはあのうあの冒頭の富山支局長の。 話にに、ございましたようにデータ共有支援型のセンターでございましてあの、社会調査データや公的ミクロデータ、ソーシャルビッグデータを整備し、広範な活用をすることで、各種の社会的課題の解決のための実証的学問推進、実証的データに基づく政策立案実現のための研究基盤を発展させることを目標にしておりまして、今ちょっと名前を挙げましたような社会調査管理事業、公的ミクロデータ事業、ソーシャルビッグデータ事業のような3つのグループに分かれて活動しております。えーと あのいずれも少しあの性格が異なるような活動をしているところもございますので、今日の紹介はちょっと総花的になってしまいますけれども、最後に共通課題もあるというようなことであのあのまとめておりますあのお話ししたいと思います。えっと、まずあの社会調査関連グループの活動でございます。あのえっと社会調査関連事業では、ま各種の社会データ、社会調査データで出力します社会調査データの整備と公開を目標としておりまして、あのこれは あ, のある意味あの、統計する研究所で過去あの、長いことで社会調査の活動を実施してきたものですけれども、データの公開が進んでいなかったものを、まあ、大規模な学術調査のデータの公開が進んでこなかったものを、えーと、データサイエンス・カードリブリック施設の本センターが引き受けて、あのデータの公開を進めるというようなことを目的としているということです。また一方、あのこれはあの大規模には展開できていないんですけれども、共同調査ネットワーク形成と共同調査の実施を通じて、まああの コミュニティに貢献するということも活動しておりますまた、あのコンプライアンスに関わる課題の研究もしているということです、えー こちらが、まあ、あの社会調査データの整備と公開の状況でございますけれども、あのここはあの詳しくは、ホームページ道であのご覧いただきたいと思います。えっと、有名なところでは、日本人の国民性調査という統計系のプロジェクトが53年から実施しておりますけれども、あのこのデータの公開は客員、教員、共同研究員の応募等を通じて始めているところで、まあ、次期第4期には、この公開をあのあのぐっと進めて、あのより広く研究者コミュニティに使っていただけるようになるかと思います。 また、これ の, あの教材プロジェクトのような形で行われてい形式の副比較調査については、えーとまああの、今現状では共同利用研究の形で使っていただいているほかに、今、えー、年度中に簡易版で無制限にあの、まあ、利用していただくて危なくないデータという形であの公開できるようなものを用意してございますので、そちらの公開が今年度中に行われる見込みでございます。 というような形であのデータの公開整備等を進めております一方で、あのこれは例えば共同研究を通じてということなんですけれども、えー、と社会調査データの公開の支援活動というのも行っております。えー、我々のセンターで、専修大学の社会知性研究開発センターあ社会、社会知性開発研究センターですね、はい、と の, あの MOU を結んでおります。えー、こちらがホームページなんですけれども、その中のスペシャルウェブブイングプロジェクトというプロジェクトが、まあ、あのあの金井正幸先生、 があの代表のプロジェクトなんですけれども、このプロジェクトで国際的な共同研究のプロジェクトを進めているところの活動を支援しておりまして、このプロジェクトで取得したアジア圏8か国の国際比較調査のデータセットの公開のための支援を行ったと、この結果としては、我々のセンター、アーカイブ活動として、アーカイブセンターとしての活動まではまだ至っておりませんので、実際のデータの公開は、韓国の国際的なデータアーカイブやるコスだからの公開が行われたと。 のことでございますまたあの社会地政治開発センターが考えた新たなプログラムへの外部プロジェクトの応募に協力など研究力強化にあの貢献しているところでございます。えっとまあ、あのこの社会調査事業 需要 の, あの少し特徴的 な, あのなんていうか成果としてあの、今回ご紹介、今日特にご紹介申し上げたいのは、共同型の調査を通じたデータ公開ということについて、少しだけ紹介させていただきたいと思います。これはあの名古屋大学環境研究科立川正志先生の共同研究の形で行われたものですけれども、立川先生がゲノム編集技術です、ね、の農業とか食品分野における市民の需要をテーマとする研究を行っていらっしゃいました。 テーマを立川先生が持ち込みましてあの、本センター側が調査設計を支援をしまして、2016年度ぐらいからあの、まあ、共同の調査を行いまして、最初は国内調査だったんですけれども、詳細調査へも発展いたしました。立川先生が個別テーマに関わ る, る深い付けをお持ちでいらっしゃる一方、私とのセンターで調査技術を持つセンターがあの、まあえー、調査設計を支援することによって、まあまあ、ウィンウィンの関係が築けているかなというふうに思っているんですけれども、でも本センターの教員が人で、あのあのまあ 国教授の加藤さんという方なんですけれども、えっとまあ、パルグレーブコミュニケーションズというネイチャー系の雑誌に、まあ、比較的あの、まあ、最近2019年度に論文発表することができまして、この、えっと、論文、あの比較的高い評価をいただいてましてです、ね、例えばあの昨日の時点ぐらいですけれども、えっとまあ、かなりアクセスも多いし、引用件数も多くてです、ね、このディメンジョンズという機能の分析によりますと、同じ時期の あの同じ頃に出版された 論, 論文として、41倍、エクス l y h i ハイリーサイテッドの論文として紹介されているというようなことがございますまたつい最近なんですけど、1月21日に研究者ある研究者のツイートだったんですけれども、この論文を指してですね、データコレクション、Here is Quite Wonderful。 覚ううえていただくのはちょっと嬉しい結果があったんですが、まあ、このような形で成果を上げて、もちろん立川先生がその分野であの農業、えーと、風土システムの分野でさまざまな発表もされていますけれども、えー、このデータ、あの貴重なデータですので、公開に向けた共同研究を、まあ、立川先生代表とする共同研究技術側で受けて、まああのえー、これを公開していこうということを考えています。まあ、これはデータ取得の高速段階から関与して、品質保障付きで、まあ、あの社会調査データの公開を進めると。 なな形で本センターが行われたいいい活動ののつ例になっているかと思います次に公的ミクロデータグループについてちょっとご紹介させていただきます。あの公的ミクロデータグループ、これもホームページにご覧になっていただきたいと思いますけれども、いくつかのプロジェクトを推進しております。 えーまあ、あの下にコード信用リスクプロジェクトとか、EPBM 研究プロジェクトとかあの紹介ございますけれども、ここでは上の2つ、ミクロデータセキュリティプロジェクト、公的統計二次利用推進プロジェクト、またそのあのプロ、これらのプロジェクトを支えています、公的ミクロデータコンソーシアムよ活動というのをあの少し紹介させていただきたいと思います。 このミクロデータコンソーシアムにつきましては、こちらのホームページがございますので、ご覧になっていただければと思います。また立川キャンパス内、DS2 の中にはオンサイト開発システムを開設し、大学等の研究者の利用に供しているところでございます。公的ミクロデータコンソーシアムは、公的ミクロデータの研究利用、二次的利用を促進するために2016年に設立されまして、本年2月1月現在で会員数82名ということになっているのも、まあ、研究者ということになるかと思います。 えーとまあ、ここは、まあ、官学さんの連携を推進するということを、まあ、利用促進に関してこの連携を推進するということを、まあ、目的として活動しておりまして、まあ、普及・啓発を、えー、の活動を中心にしております、まあ。この基盤技術の確立ということも重要な研究テーマになってきますのでここに書いてある3つのテーマというのが、まあ、あの本センターあるいは本、えー、センターだけであのあの教員が。あの えー、と配置されているということではなくて、統計する研究所の側から、県部 の, の教員が来ていただいているという状態ですけれども、このようなあの基盤技術の確立のための研究も進めているところです。えー、ミクロデータコンソ研究コンソーシアムにつきましては、評議会があのトップにございまして、そこの、えー、議長は。えーあの 機構の校長であります、事井一に勤めていただいておりまして、運営委員会の委員長を TSCS、えー、にお勤務している、えー、南教授に勤めていただいているというようなことでございます。この事務局を TSCS、まあえー、の社会データ高度化センターがお引き受けしており、菅、え、野、ー、側からは総務省の統計局を含む、えーまあ、統計公的統計に関わるさまざまなあのセクション、あの局の えー、あのご協力いただきまして、また、えー、研究の側としてはあの、科研費のプロジェクトなどもこれを支える、えー、活動をしていただいているというような状態でございます。 この主な活動としましては、まあ、コンソーシアムシンポジウムというのを、ね、1回開催しております。また、えー、ホームページによる情報提供も行いますし、まあ、例えばあ昨年度ということでああ、失礼しました。今年度の、昨年11月だったでしょうか、デジタルな一ページなどを通じまして、公的ミクロ統計 の, あの利用推進に貢献するようなあの、えー、復旧活動も行っていると。 また今年度、あの近々ニュースレーターを発行するなど、あるいは、えー、公的ミクロデータ利用に関するアンケート実施なども行っています。特筆すべきは、これはもう昨年度になってしまいますけれども、日本統計学会の第16回統計活動賞を、えー、受賞いたしました。でこのえーっと 公的ミクロデータのオンサイト利用というのを先ほど DS 施設の中であの部屋を設けて行っているということをあのご紹介しましたけれどもこれについて少しだけあのご紹介させていただきます。あの公的ミクロデータの利用にはいくつかの方法があるんですけれどもオンサイトであの施設で利用するというのは少しあのそれなり の, あの特徴がございましてまあ利用の申し込み許可 で, 申し込んで許可を得た研究者がオンサイト施設を訪問した上でそこにあの施設あの 中央データ管理システムにある、えーまあ、あのデータベースにリモートでアクセスして、ここでかなり探索的にあのデータを分析することができるということなんですね。あの別の使い方ですと、あ, のあらかじめ決まった分析しかできないということなんですけども、それだけではなかなか研究を進まないとなって、やっぱり探索的に分析するということが重要で、その結果として、あのまあ重要な結果が得られたというふうになった場合には、その分析結果は、えーあのえー そこの場であのえええ持って帰れるわけではなくて、提供依頼を通じ、統計センターの審査担当者が取得性に関する審査を行った上で、暗号化された電子データとしてあの渡されるというようなことです。なので、まあ、そういう分析結果はあの、まあ、統計情報しか含まれてないように見えて、実はちょっと危ない情報があの含まれてしまう可能性があるので、その部分の審査をあの行う必要があるし、また、あらかじめ取得処理を行う必要があるということになりまして、その部分の審査の省略の期間のためには、 取、えー、得そのツールというのの開発が重要になってきます。で、まあ、本センターの教員が、例えば、まあえー、ここはクロス表 の,、えー、のテーブルに関する取、まあ、得をあの効率的に処理するため の, あの安全性審査をするために、取得処理ツールというのを開発したものを、まあ、この審査システムの中に組み込んだというようなあの貢献が、あの本センター、あるいは統計推研究の教員としてなされているというところでございます。 3つ目のグループ、ソーシャルビッグデータグループの活動についいててもご紹介させていただきます。ソーーーシャルルビッグデータグデタプでは、あの機器書館による、まあ、ソーシャルビッグデータを用いる研究活動で必要となるプロトリオのデータの管理方法であるプラットフォームの整備の精神並びに、えー、ソーシャルビッグデータを用いた共同研究などを行っております。プラットフォームというふうにここで申し上げておりますのは、まあ、ある意味共有データを管理し、共有するための、まあ、基盤となるようなあの、まあ、システムというもので、ひ、まあ、雛形を作っているという状況になっています。 これは、えーまあ、あの利用促進が求められているところではあるんですけれども、実はなかなかその利用の可能なデータの共有というのが、あの簡便にあの共有できるようなシステムはなかなかできてこないけれども、そこの、実社会データの共有基盤 の, あの開発という活動も行っていますけれども、の収集活用が未発達なんですが、えーまあ、そこを についてあのいうような基盤というのの開発がまあの必要になってくるということがあのま背景として目標として掲げているところでございます。あのデータグループあのの関連事業としてプラットフォームを開発しているっていうときにまあデータを共有する共同研究者との間で共有するというようなことを考えたときにまあるところにあのデータを投稿してまそれを利用するユーザーがいるというような形になるのですけれどもその そもそもこのデータを使っていいとあの投稿していいかどうかということを、まあ、きちんとあの誰が審査するのかとど う, どういう形できちんとそれを担保するのかということもあるまた利用者側としては活用方法とか分からない誰がどのような形であの活用したか分かる管理というのが、まあ、必要になってくるんですけれどもそのようなことを、まあ、なるべくあのあの、まあ、この分野の特性に応じたあの便利なプラットフォームとして開発したいというようなことをあの考えて例えばあの 管理方法のプラットフォームには、えー、っとチェックリストをあの使ってあのそのチェックをあの行っているかどうかというのをセルフチェックできるような形 の, あの仕組みを入れた形でそのデータの共有を進められるようなプラットフォームをあの作ろうとしていで現在できているシステムの中に入れられているチェックリストは例えばこのようなものとか含まれていたりします。 と2番目にです、ね、主な活動としてあの紹介しているのは、これ今、客員になられて、あのこの部分の途中から客員として活動していただいていて、まあ、ソーシャルビッグデータに活用されていた相原先生の活動なんですけれども、これは自治体との共同というところもあの非常にあの特徴となっているような活用でございます。実社会デデーータタ基基盤盤ととといいううのであのののので一つ例しして街流動をを反映した えー、まあ開発するというようなことで、交通系で例えば、Bluetooth ーースピーカーを搭載したバス、タクシー、レンタサイクル等の移動体のスマートフォンアプリにっ検知して情報とともに送信する、まあ、そういうあの方法論を開発するということとか、あるいは別はあの車に積んだあの、えーまあ、ドライブレコーダーのアプリにあの路面の状況をあの検知するための機能をつけて、それを、まああのえー 収集してデータをまあリアル比較的あの大きなデータをあの共有というか提供するため の, あのデータの基盤を開発したというようなことがございます。これは校舎の道路状況把握のための路面データの収集と活用の部分ですけれども、島根県との共同研究でございまして、まあ、道路コンテ業務で実際に道路パトロールで出ている車にスマートフォンなどの普及デバイスを積んで半自動のデータ収集を行って、そこからデータのイベントを抽出する。 まあ、その実情のよう適用を前提に路面上 の, あの正常の推定をするためのシステムを開発したなどというあのことがあり、まあ、島根県との実際に実情に供されるところまで近づいているというような状態になっています。うんまあ、このように3つのグループで活動しておりますけれどもあのまあ共通の課題というのもございまして、まあ、ひ一言でまとめますとデータライフサイクルをマネジメントすると。 データライフサイクルというのは、まあ、企画研究を企画するところから共同利用するところまでいくつものステップがあるわけですけれどもそのライフサイクルを意識した管理計画を立てて各ステップで、まあ、あの法的とか理事的な問題を管理するというコンプライアンスの問題をきっちり管理するというようなことでございます。このコンプライアンスの管理を意識した啓発活動を私どものセンターでよくやっておりましてチュートリアルセミナー等を企画して、まあ、資料の公開なども行っています。 実際、今年度2月にはセンターのシンポジウムでも個人情報保護法を中心としたチュートリアル、あの企画を考えておりまして、もしご興味があれば参加いただければと思います。ちょっと時間を超過しましたけれども、本センターの活動を紹介させていただきました。